二人の間を通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできる 見ていたはずの夢はいつも思い出せないそういうことが時々あるただずっと何か朝目が覚めるとなぜか泣いている誰か探している《年に舞って願って手に入れた場所も部屋の隅っこに今転がってる叶えたい夢》 今日で百個できたよ。<音楽>たった一スタイル。